腹筋頑張ってるけどお腹がなかなかへこまない。そういった方におすすめな腹横筋を使ったプランクを紹介していきます。このプランクのいいところはお腹をしっかりへこませることができる。腹筋の深層部に効かすことができる。初級者から中級者の方でもしっかりお腹に効かすことができるメニューになってます。今回は初級、中級、上級と3種目紹介していきますので一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは。タートルです。 今回はですね、手で顔を持ったプランクを紹介します。これのいいところが、誰でも簡単にお腹に効かすことができます。たったの30秒を3種目紹介していきます。順番に行ってもいいですし、レベルに合ったものだけをやってもいいです。動画を見ながらやってみてください。それでは紹介します。まずお腹をへこませるプランクのポイントとしては、腹横筋を使わなければいけません。ここではなく、 腹直筋を主に使ってしまってもお腹はへこみません。そこで腹横筋を使う意識としては座った状態でお腹をどんどんへこませながら息を吐きます。この時のポイントが片手で腰、片手でお腹を持ってもらってどんどん薄くする感じで息を吐き続けます。胸を張った状態で息を吸って細く長くどんどんお腹を細くしていきます。 30秒いきましょう目安としては7から10秒息を吐き続けますいきますスタートどんどんなくなるまで吐いてお腹をどんどん薄くしてくださいなくなったら吸って口膨らませて腹圧をかけて薄くしてくださいラスト お腹を薄くしてなくなるまで吐いてよし OK 今のお腹を薄くする感覚でプランクを行いますスマホは顔の前に置いてもらって今回のポイントは手の位置にあります足を閉じてつま先を立てる手は楽にテレビを見るような感じでこういう感じで顎をのせてくださいそうするとちょっと肘が自然と前にいくと思いますこの状態から膝をついたまま 体を持ち上げるだけですもし首痛いよって方は位置だけ合わせてもらって顔から手は離してもいいですこういう感じですこれでしっかり腰丸めてキープ呼吸はさっきと一緒です7から10秒吐く目安です行きましょうスタートーお腹を薄くする感じですしっかりお尻を締めてはい吸って吐きますふしっかり吐いて るだけお腹を薄くして息長く吐いてはい吸って吐くお尻をどんどん締めてくださいフルフルしてれば OK よし OK どうですか次は中級編です膝をつけずにいきます手はさっきと一緒体を持ち上げます頑張りましょういきますスタートこれでキープ 顎は持っても持たなくてもいいです。ああ、きつい。腰しっかり丸めて。息はさっきと一緒、長く吐いて。よし。オッケー。うわー。すでにきつい。 さあ上級編です。寝たままで体を持ち上げます。頑張っていきましょう。いきます。スタートこういう感じ。寝たままで体を持ち上げる。しっかりお尻を締めて。うわきつい。 あの少しですいません今の3つのプランクをやってあまりお腹に効かなかったよって方は骨盤を立てる力が弱いのでそれを最後に行いましょうスマホ持ったままでいいです膝90度に曲げてこのまま足を胸につける感じで抱えていきます これ最後行きましょう。スタートこれで骨盤をね、立てる。お腹の奥を使う感覚がね、身につきます。腹筋やプランク。お腹をへませる腹横筋は、自分で意識しないと使えないんで、こういう練習がね、すごい大切です。 はい OK、今の感覚が身についた状態で今度は膝を抱えてこのままこうやって動くだけです行きましょうスタートさっきの骨盤を立てる感覚ができてればうまく転がることができますもしうまく転がることができない場合はこの1個前の膝を抱えるやつを何回もやってください 転がることがねすごいね大切なんですね。はいオッケー。お疲れ様でした。今回はプランクそしてシーソーお腹をへこませるために大切なメニューです。 動画を見ながら何度もやってください頑張ってやったよーって方はグッドボタンやコメントで教えてくださいこういったメニュー作ってよとか気になるここの部位のエクササイズ教えてよとかそういったこともコメントもらってもいいですのでぜひぜひねお気軽にコメント欄使ってください各種 SNS もやってますんで説明欄から見てもらってリンクのフォローをしておいてください今回もご視聴ありがとうございました